いらっしゃいませ、ご主人様。こちらへどうぞ。えかわいい。私がだ、誰でも行ったことはないんです。オムライス一つですかかしこまりました。そ、ソースもよろしいですかはい。私がします。ラブ、ラブ、と ししましたこれもかわいいですか<笑>おかえりご主人様あなたのお帰りを長い間も待っておりました正確には1時間25分11秒でした<笑>なんで私を残しになりましたか 教えたくれないなんてまああなたのためにオムライスを差し上げます私も払いますねそれでちょっと特別にしてケチャップで「つだたほえば」とかきしますだってこの言葉 私たちの関係と同じではありませんか永遠まで一緒だよねい、いらっしゃいませ、ご主人様。じと見るのはやめてくださいませんかは、恥ずかしいよ、このバカ。かわいいなんて呼ばないでください。で、で、何か欲しい オムライスかふ、普通だね。もう、き、君のために、ちょっと特別にして、I love you と書いてあげる。か、勘違いするなよもうやとついたか同意へえ気づいていないのないだって私は髪型を描いたよこのへえ もう、この仕事は疲れるよ。ほら、マッサージしてよ。飲み物も。待つのはダメだよ。ちゃんと仕事をしたら、残りのオムライスをあげますよ。それで、ラーキーだったら、ボーナスにして、一番の同皮と書いてあるよ。わかったさっさとして、